斉藤美久斉藤美久、そして区長候補には自民党渋谷総支部推薦の鈴木哲司、鈴木哲司、2人をしっかりと区議会育成に押し上げていただきまして、そして渋谷をしっかりと取り戻してまいりたい、このように思っております。市長をしっかりとしていく、そうして教育、子どものような、ご紹介いただきました、自由民主党公認、斉藤美久、斉藤美久でございます。私、 市長候補の鈴木さんと同じように教育現場での経験がございます小学校の教員として働いていました現在教育現場たくさんの問題があります先ほどもお話があった通り未来の学校づくり進められております未来の学校づくり莫大な資金を投じた20年計画でございます未来に希望を持てる社会を作っていくことそれが必要ですそのため私は 大好きだった教育現場から皆様の声を区長候補の鈴木哲次区議会議員候補の斉藤未来 自民党公認の悔い候補、斉藤美空、絶対勝つぞ